玉っていうのはあの今木の玉を使ってますね。そのこの木の玉はこの劇団を作って以来ずっと私のま指に馴染んできている。でこれは木ですからね。その木の命っていうのがあって、私が死んでもねこの木の玉は生き抜いていくと思うんですね。木の玉一つにこだわり続ける人形使いが外さんです。こういった玉一つを使ってでも表現できる作品。 分ね、もう思いの限り思いつくまま気の向こうにぶん作ってきましたけどもいやそれでもなかなか様になるっていうのはそうそうないもんですよね。この玉人形でそうですねまあ日本の情緒的なものが作品としていくつか是非作ってみたいと思っていろいろやってきてるんですがまあ手間をかけながらの。 一つ二つ三つぐらいですかね何千回演じてもなかなか満足しないのが外産いつも何かを求め続けている人求めをさらば与えられんかというのでねこのもう、えー、50年近く、えー、人形使いやってきましたねだけど時々ね自分才能ないんじゃないかっていうのをねせ、えー、っちゅう不安がありますね、えー 頑張ってきたんだからおのずからねもっと形になっていいんじゃないかと思うけどそうはなかならないというふうなね中で、えー、しかしそうかといってもうだったら今更もう諦めてやめるかっていうこともできないですねそしたらもうやるやるしかない芸名ミスター外食券<笑>ミスター外食券し水田外食券し 水田外師水田外師本名上田明1927年1月1日生まれ木の玉をウレタンの狐に変えて新しい表現を求めて芸修行が続きます これは私が小さい時に村のモヘイというおじいさんから聞いたお話です私たちの村の近くの少し離れた山の中にゴンキツネというキツネがいました そして、夜でも昼でもあたりの村へ出てきていたずらばかりしましたそうですね僕はあの、まあ、人形使いとして割と得意なのがですねこう道化者というか、えー、いたずらっぽくてそれで大変こう跳ね回るとかそういうふうなことを得意にしてるまあ 私は人形使いなんですね。だから、ごんじねという作品を一つやろうかってなった時には。ごんがいたずらをいろいろして歩くと、いうのはまあ任しとけっていうのはあったんですね。第三のプーク時代の当たり役っていうと、そう、ファーストのカスペルとか。ヤドナシーのポルカンの笑いの中に悲哀が滲む演技、いまだに鮮明に覚えています。 隅まで出てきました辺りのすすきのほにはまだ雨のしずくが光っていましたゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきましたふと見ると川の中に人がいて何かやっています ゴンは見つからないように、そーっと草の深いところへ歩み寄って、そこからじっと覗いてみました。ヒョだとゴンは思いました。ヒョは水に浸りながら、魚を獲るハリキリという網をゆすぶっていました。 といううなぎをつかみにかかりましたが、なにしろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって、頭をびくの中に突っ込んで、うなぎの頭を口にくわえました。 だからこれが意外と風化するのが早くてもう1年たたないうちにまた次の頭を作らないと駄目、えー、だってなってああやっぱり人形の命ははかないなと逆に思ったりするようになりましたね。 ウナギを盗みやがったあのゴンギがまたいたずらをしに来たなよーし兵十は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めましたそして足音を忍ばせて近寄って今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました ゴンお前だったのかいつも栗をくれたのはごんはぐったり目をつぶったままうなずきました 羊は火縄銃をバタリと取り落としました青い煙がまだ筒口から細く出ていました飲めの送りをするっていう時に 私が黒子姿でやりますとね、やっぱり人間のある情けなんていうのが出てこないんですねそれで私がもうその主人公の百姓に成り変わる形で顔も出しながら最後にのめの国をすると長い間ねやってもう本当にもう1000回2000回とどんどんやってたんですねそうすると日々が新たにならないという時にね今度魂がもう一度あの世から蘇ってきて で今日の舞台がこれから始まると罪深い人間の心の闇を自戒を込めて演じるガイさんこんなふうな心優しい自己暗示で日々新鮮な舞台が続けられるんですねあらガイちゃんガイちゃんはいこの人形さんね皆さんが呼ばないと出てこない。 この天井がバーンと飛んでいくぐらい大きい声でガイちゃんって呼んでくれるねはいどうもありがとうほらガイちゃんみんな呼んでるよはい出いておいで出てこないみんなねあんまり大きい声でガイちゃんっていうかびっくりしちゃったかなでもっと優しい声でねガイちゃんっていうか ガイちゃんカッパのガイちゃんカッパのガイちゃんですあーころころころころガイちゃんどこ行った出てこいガイちゃんあ何やってんだこらちゃんと出てこいガイちゃんあーしょうがないのガイちゃんどこ行った出てこい なんだ、これは。これ足だろ足で頭をかいたらだめだ、こんなことして。はい、足はちゃんと揃えて、皆さんにご挨拶する。いや、今度こそ、ガイちゃんが身体察します。あーこれ、これ、これ、これ、これ、これ。さあ、それじゃ、これから、皆さんに挨拶するけど、ガイちゃん。わかった。では、最初にガイちゃんが。 右の皆さんさ策しますほらガイちゃん右だよ右ガイちゃん右も左も分かんねいんだなガイちゃんから見た右は向こう側なんだよ向こうだってえー、では向こうだっての さんと行こう。はい、向こうの皆さんにはいこんにちはほら今まで挨拶にならないよはいでは真ん中の皆さんに丁寧に行こうはいこんにちはああいいでしょうほらもういいよはいでは左側の皆さんにもはいこんにちはああいいでしょう うまいういああ、お腹がすいたもうダメだどうっておにめんだどやよあよーし、じゃあじゃんけんはい。 ジャンキャンパンよ会、はいこうでそうほらシ ャ, シャッシャッと勝ちました<笑>あぁ今のしゃッシャッシャは勝しよじゃあいいよもう一回やろうか、はい、何回やっても勝っちゃうからねジャンキャンパンよはいこうでほ、はいで、はい、ほ ら, ほ, らほいほいほい<笑>あ今ちは頭の水ほいほいこうじゃってじゃあいいよもう一回やろうか、はい、何回やっても勝っちゃうよもういいかいも う, もういいよ 子供の感受性は鋭いです人形が直接魂に触れて子どもたちの目はどんどん輝いていきます。 大丈夫？ポピーちゃん見つけた。ああああああ！見つけた。イリーちゃんそんな嘘泣きするなかずるいよ。ねみんなずるいよね。いないぞ。こりゃ嘘っちめ。ほら一二乗った。一二乗った。いないな。こりゃもうお前たちのような嘘っちはもう承知しないよこのもうもう一回待ってみるか。ほら一二乗。 いないなやっぱりみんな嘘ばっかりついとったなほんとにもうサラダおかねえからこいつのとことはーンっら魔法使いお前のような悪いやつはねこのポピーちゃんがこてんパンの結局だぞこら何よお前のようなやつは天ぷらにしてパクッと食べちゃうぞうわさあ行くぞさあ来いう 生きていくこと行動することの楽しさをかきたてていくこれが人形芝居なんです。だ あーやっっつけちゃった皆さん 5,000 円ありがとうございました私がですね久しぶりにあのふるさとをぜひ訪ねてみたいと思った時にね、まあ、私の子供心の思い出をそのまま身につけているカッパのガイちゃんをぜひ連れていこうなとこう思ってガイさんのふるさとは瀬戸内海の能見島なんです人形っていうのはね あの、今すぐに生きてんじゃなくて、人形の命はね。過去の思い出がね。その人形に乗り移ることによってね。怪しげな命というものが魅力的にも出てくるんじゃないかっていう風うによく思ったんですね。私たちも自分の思い出に重なった時、胸にギュッときます。第3の人形、何か心の深いところに響いて揺さぶるんだと思います。ガイちゃんのデベソなんですよね？うん。 私も、ね、子供の時デベソだったんですよそのデベソという、うん、形をぜひガイちゃんに私はこうカッコつけてあげたんですね自分の子供だった頃の一番楽しかったことそでその時に心が弾んだことそういうものをね私はガイちゃんにねっていうあのキャラクターの中に切いっい持ち込んだんですね そういうところに意外と子供心っていうのはいたずらをしたいろんな楽しいこともあると同時にもうそろそろ眠くなってきてるその時にパッと目の前に浮かんでるその夕焼けのあの空のあの鮮やかさっていうものは本当に何年経っても忘れませんね私の小さい子供の時に一緒に何か動くとすれば必ずおばあさんが。 私と一緒に動いて実際に育ててくれたのはもうほとんどおばあさんだったんだけどやっぱり母親に対する思い出っていうのは非常に少ないんですねそのためでしょうか生々しいお母さんはいないみたいですガイさんのイメージの中に理想的なお母さんが住み着いたんでしょうね 闇の中から優しいお母さんが現れて来てほしいなと思う時に来てくれる着物で日本髪こまげたが見えるようです。 日本では古くから人形芝居は人間の魂を表現する芸能でしたこの狐の命っていうのはねこんなところにあるのかっていうねことをふっとね発見するとあるんですねでそういうものがこう溜まってくるとね狐のひょっとした時のある思いっていうのはねこんな形で生きてくるんだなっていうものが私の中にね人形使いとしてのこう表現がね だんだんだんだん溜まってきますね。私はそれが一番大事だと思うんですね。朝五時半。東長崎の劇団から。旅公園に出発します。財産の何かを求める意欲ってすごいんです。何しろ電話マもう早朝だろうが夜中だろうが、じゃんじゃんかかってきて。人の迷惑考えずに演技論が続きます。 まあ、芸に熱中してるっていうのと子供っぽい人柄でまあそれまでですね私はあの人形現代人形機の可能性をね精一杯にあに実験してみようっていうのがあってテレビにも顔を出したし夜のショーの世界にも顔を出すしとにかく朝昼夜もうのべ幕なしのいろんな意欲、えー、的な行動をしたんですよね。 だけどもね自分でそれをずっと続けていきながらねただ自分勝手に忙しくしたのかもしれないけどもこれでいいのかっていうね今日あっても明日のない命みたいな形の芸のね、えー、こう修行の仕方っていうのに、ね、非常に疑問を持つようになったんですね。こここでののの自分の可能性をこれからの その人形使いつつの生き様をね探るためにもね世界一周してみようというので、えー、その時期相当まあ決意を固めてこの際やっぱりアメリカ経由して世界一周してみようと一周しながらね自分の思いをねもう一つちゃんとね私が何を一番ね志しているのかっていうことをね再発見してみたいってなったんですね。 それで機械仕掛けで、うん、そのなんか歴代大統領がねえ本当になんか人間そっくりに動くのを見てそれで「いやこれは参ったな」っていうね好きじゃないからそれねそれからあのパリに入りそれからあのトルコに行きそれからインドに入ってというようなことがあったんですね。こ本当にねあのなんて言うんだろうな私がやっぱり相当冒険心を持ってて。 でなんていうかな好奇心も強いんだけどもインドではそれは通用しなかったですね一人旅だからだから自分の思い込みで動き動くほどねもう身動きにならないところまで追い込められたような状態になってだその時一番私があのなんていうんだろうその精神的にあ心が安らかになってよしこれならやれそうだというふうに思ったところがネパールだったんですよね。でその時にねもう私を育ててくれたようなおばあさんが 村の入り口の小川でね一生懸命お洗濯をしね女の子が一生懸命わらを運んでいくというのをこう見た時にねタイムマシーンでね私が昔々の時代にね自分が入り込んでったっていう気がしたんですねうんその時に自分の気持ちがものすごく安らかにあの、まあ、落ち着いたんですよだからねああこういう気持ちになれるようなね作品を日本に帰ったら。 えー、今私がなるほどと思ったその山を深くね入り込んだ村で腰を据えてね人形芝居を作ったらきっといいものができるに違いないというのがんんのねねきっかけなんですよ、ね、この太鼓の音思わず昔昔の世界に連れ込まれます。ああもうすでに 外産マジックにかかってます「とざいとざい」これよりご覧に入れまする人形芝居は日本の昔々の人形芝居「サキと「ヤマンバサキと「ヤマンバでございます「とざいとざい」 これまでうちの作品でですね黒子が大きな役割を果たすっていうその一番最初のきっかけになったのが咲き取りやまんばなんですよね。 もう日が暮れる中ちうにこんなところで何してんだ早くうちさ戻れ私が一番あのこれはちゃんとしておいかんなと思ったのは黒子の、えー、働きかけなんですね、えー、つまりこれはあの舞台転換をしていく。その時に黒子が、えー だだんだんつまり見てる子どもたちを昔昔の時代にいざなっていくという大事な役割があるんですね。あの まあ、私は山ンバを演技したりしてるんだけどもその山ンバがちゃんとこの舞台で生きてるなっていう気配を作るのは黒子だとおばばはこの家に一人で住んでいるのかああ一人じゃ寂しくねえだか寂しいいや寂しいなんてこととうの昔に忘れちもうた の昔になわしの娘や息子はおめえと違って うんと、親思うよ子供がいるのかいんにゃずっとずっと昔の話じゃ気の毒なおばばちゃんなあおばばおらと一緒に山を降りようそいでおらの家で暮らしてけれおっかと二人でこうするけん なおばば。そうしよう。おめえは。優しい子じゃのう。<笑>そうじゃ。話に身が減って。ごちそうすっかり忘れしもうたわい。うれ。鍋見てけり。へい。あ。熱くって。取れね。<笑>弱虫だな。 しかたねとってやろじゃあメイドの土産にもう一度わしの恐ろしい顔を見してやろう単純な両手遣いの人形でここまで文楽並みの息遣いが表現できるなんて。 きっと思いがたまって溢れ出しているんだと思いますマーティー黒子第二弾っていう形 か, かなその次の試みとして取り組んだのが耳なし放置なんですね もあ耳地法一ではですね幽玄の世界にお客をね是非ともいざなう形にしたいというのがあったんですね。 つわものども、悲劇の船に乗り移りければ。杉下監督ども、悪いは殺され、悪いは斬り殺されて。段の裏の戦いに敗れて、海の底に沈んでしまった防衛が再び。あの芳一の素晴らしい語りに惹かれて、あのこの世の姿を表すんですね。恨みつらみのね。 哀れさをどう出すか、ただ怖さじゃなくてね、哀れさをどう出すかっていうのにね、うん、だいぶ絞ったんですね。ふぞこにみんのとぼれふしにき 上前飼い魚のわん力によって今も万丈の主とは生まれさせたまえどん悪縁に惹かれてご憤すでに尽きさせたまえ侍に。 波の下にこそ極楽浄土とってめでた君やこの壇の浦で滅びた平家一族の無念な心の闇に取り込む外さんの優しさがしっしと伝わってきますね。 マルセル・マルソーっていう人がね日本に来て盛んにパントマイムを見せてくれてねあれを見て私はものすごく気に入りましてねでおまけに彼のパントマイムの中でね蝶々がパ ッ, とパッと捕まえてねふってやると蝶々がこうヒラヒラヒラッと落ちるんですね、えー、フランスのマルソーのマイムなんていうのはパントマイムはもう大好きだったんですねでそういうものが、えー、今度は私の思いの中で、えー、日本の伝統的に生き抜いてきた獅子舞と。 それからマルソンのです、ね、ヨーロッパ風の味というものがこうミックスされながらこの獅子舞 も, もう劇団を作って以来ですから35年演じ続けてきたわけです。 傘のファンタジーです。日本の傘が出てきましてちょっとした恋物語これも作ったのはですね45年ぐらい前でしょうか私があるねこんな恋ができたらいいなっていう憧れでこしらえた非常にその当時とすればモダンなものだったんですね「あの傘の恋物語」。 私は割と相手からですね仕掛けられることが少なくていつでも自分の方が仕掛けてはですね不幸なことになってですね<笑>やっぱり恋うう物語にもですね、えー、私の初恋の女の子がいましてね広島なんですけどそれで私が熱心に行けば行くほどだんだん向こうは遠のいてきましてね、えー、それで結局失恋しましたけどだけど結局失恋の間で終わるのはやっぱり尺だからね やっぱせめてこの作品だけでもねやっぱり女の人は私の思い通りになったというねいう、えー、ふうにこうしたんですよね。 なぜ傘が開いたか。あれはですね手の内をお話しするとね糸も簡単なんですけどね実はあれについては私はいろんないい勉強しましたっていうのはね最初の頃ですねあの傘が開く女心が開くねのねあの糸をつけましてからくりのそれでクッと引っ張ったんですよそ女心は嫌で も, もうでも開かざるを得ないなって言ったねで「そーれ」って言ってたらパッと開くんですよ。<笑> ね、また味気なく開いちゃったりしてねやっぱり自分で納得いくまでやっぱ女の傘がふわって開く瞬間をなんとか作りたいというふうに思ってねいろいろ考えて工夫してねでその代わりそのね傘には傘のね思いがあるっていうか思いがありますからそうするとねある速度でしか開かないですねそれをこちららがいくら急いく急で早くつってもダメなんですよだそれをですね早く開きたいで一心でねあれ重くすればいいんですよフィリルは。 たくさんつけたねそうするとねふわっと開くんですその代わりこう閉じた時このあたりがこうなるんですねボワンとこうな風になってね<笑>これはあかんなぁとか思ってね女心が開くまで待つとその時は待たなきゃならないいうところを悟った時にねこういう開けになったんですよ、えー、何にもいらない仕掛けは何にもいらないとだから を絵を持ってましたね。下の方の持っててずっとこう緩めるとね。おのずと開いてくれますね。で、えー、それをね。待つという工夫をですね。するのにね。それが納得できない10年かかったですね。いや、その間に私もね。やっぱ女心は待たなきゃいかんと<笑>いうことをね。実際に経験しましたから。 あの私はねあの自転車に乗るのが好きだっていうか自分のエネルギーを使ってで足で漕いであるところまでは行くそうやって生きているんだっていうことをね自分の体そで感じたいっていうのが若さそう私が今人形使いでいろんなイメージがこうふっと湧いてくるっていう時ですね子どもの頃に自転車を買ってもらいましてね その時に私が一番得意だったのはね道草なんですよね、うん、帰りがけになってくるといろんなところを自転車で、えー、ずっと通りながら道草していくというのが私の日常でしたからねでそういう時にちょっと蝶々が飛んでいればついついその蝶々をずっと、えー、見てるである時はまあカエルが飛ぶのを見る、うん、でそういう時にまあ何 ん, んですかねいろんな 昆虫類とか動物類が動いているものを見る。ある日は馬がずっと行くと、その馬がどっかでクソ垂れるんですね。マグソ。あの垂れる時の様子までを好奇心の持ちでどんどん見ますからね。えー、そういうふうなあの中で子供の心に好奇心にそそられるものっていうのはね、ぶん私はね見届けてきたですね。人形に命を吹き込むガイさんが。 無心の命の命みに見入るって気持ちよくわかりますあのシャクトリムシがこうじわじわ動いていくその時に、えー、自分の想像を超えたところであのシャクトリムシの何とも言えない動きがあると、うん、それをずっと自分の好奇心が収まるまでいつまでもその ムシを見てたりまた追っかけていきますからね、うん、そういうふうなものがね知らず知らず自分の、ね、芸の肥やしになってたというのはありますね、うん、トンボはね蝶々のヒラヒラじゃないですよトンボはスイスイですから ね, ねヒラヒラ飛ばないんですよトンボっていうのはあるいはスイスイってところね、うん、だからあのヒラヒラっていうのは風 の,、ま、あの間に間にね 何かそれこそ風が吹けば吹いたままに飛ばされていく蝶々ひらひらと思ってヨーロッパまで行けませんよね<笑>そうするともう飛行機に乗っかってデゥンって行っちゃうんだからねあれはスイスイと飛 行, 飛行機で行かないですよねブーンっていうのある程行くよね<笑>だけど人形劇の実態の動きの実態はね飛行機のブーンじゃないんですよ蝶々ひらひら式なのね。 うん、だからそういったのがつい何て言うんだろうなそのいろんなものをこう見て刺激を受けるんだけども一番元にあるね蝶々ひらひらのものねそれは蝶々を使えば使うほどねそのひらひらが自分に移ってこなきゃだからねひらひらと共に生きるんだから。 6時半仕込み開始です外資即興人形劇場というその名前を付けたのも行く先々でちゃんとそこを劇場に見立てるようにあの体育館をだからとだからいい環境を子どもあのそこの子どもたちに見てもらおうとあの、ね、イマジネーションがね見てるお客子どもたちにもねそうかと思えるね状況絶対つくないからですからね。 どうやって作り出すかということに、えー、手間暇かけますからっていうのでねみかん一つはめてもできますよということは、うん、よく人形医の講習会でねやったりするんだけどこちらはあえてプロとしてねちゃんと見せる努力して見せる時はこれだけを手間暇かけた舞台装置空間ですね舞台空間を作っていくんだ と,、うん、ということがねもう大きい。 上演するののの自分たちの心の定めになってますよね。体育をする空間ですからでそこにですねじっくりと今月のような作品をあの、えー、お客が見届けられるような空間を作るという時に私が一番ほっとするのは。 もともとそこに黒い膜がホリゾント側にあるっていうのはほとんどないんですねでそうするとそれにちゃんとあの一番後ろに黒い膜をきちっとその張ってでその前にうちの舞台がこうコツコツつ作られてってでその時にあの自分たちが操る人形たちがねその中からその黒い闇の中から命を持ってパッと現れてくるそこにあの人形ファンタジーの なていうか生まれてくる可能性があるんじゃないかと。こうやってだんだんだんだん外山マジックにかけられて、観客も外山自身もその世界に引き込まれるんだと思います。 風によっただけでも、毎年の頭のてっぺんからつま先までトロトロトローっと溶けてしまうぞで、えー、<笑>よし、じゃあ俺は置いてるからな。お前早く行ってこい。え僕が見るのそう、早く行ってこい。えぇ、ー、早く行ってこいってんだから。 ーーイイ早く見ろ いたずら小僧を演じる71歳の元気さ皆さんこの秘密わかります さあ。 もう困った困ったな時のねふ、えー、がない紐がないっていうんでねもう夢中になってね慌てふためくとこあるんですね。でこの時に本当に慌てふためいたような気配を作らないとね子供が共感しないんですね。泡を食ってもうどうにもならない状態っていうのをね生理的にでもねこうバーンと出さないとねダメなとこあるですよ。 という芝居は、ね、小さい子向けにやるのとね少しもう高学年になった子どもたち対象にやるのじゃものすごく変わっちゃうんですね。うん、どういうとこが変わるかっていうとね子どもたちはね、うん、お嬢さんの言ったこと本当だと思っていることが小さい子ほど多いですからねそうするとこう「蓋を取ろう」なんて言ったりするともう見「見ちゃダメとか言っちゃダメっていうのをね先取りしますからねそういう時は早く取るんですよね。早く紐を取ったり蓋を取っったたりり蓋する とかこ う, いうわけになるとね今度はそうじゃなくていかに取ろうとしてるかっていうその知恵のね目ぐじのところで楽しむんだからそこの息遣いとね気配をねものすごく大事にしとかないと馬鹿にするんですよね。京都黒谷の西雲院に凱さんが建立した久九塚があります。 日の目を見なかった人形たちや働き疲れた人形たちを慰める供養が毎年11月に行われます。そう、私がですね、あの45年人形使い45年をちょうど過ぎた頃に、えー、家田隆玄さんとお会いして、でその頃ですね、もうサスライの人形使いの旅を続け続ける中で、さあいつどこで果てるかもわからんと。 いう時ですね、この黒谷の細部員のね雰囲気がとても気に入ったんですねそれでそこにねんとかね私も人形の方が歴史が長いっていいますかね50年以上人形をやっとってで、まあ、坊さんの方は40年ぐらいなんです、ね、そういうことで非常に人形に対する思い入れというふうなものはありましてね そして昔からある人形をする人たちがあそれこそ名もなく貧しくそして旅路の果てで朽ちていった人がいくらでもいると我々もまたそんなふうなあの人生でそれでいいじゃないかとしかし寄ってきてそしてみんなで長い大きな命の中で 生きられるように丸い束を作ってそれが大宇宙というふうなね生命の中で生きていこうというまあ、グツつカのねもともとの起りと言えるんじゃないかと思うんですよ舞台の上で演じる時って日常ではとっても考えられない力がいります それをパッと出すのにはものすごい集中力で爆発させる訓練が常に必要ですもともと人形っていうのはね口が喋れるわけじゃないしね、ええ、人形がいかにあの生きてるか動くかっていうのが大事ですからねだらその特訓をね、うん、ただ黙ってって言ってるとねなかなか自分のね肉体を逆に抑え込んで凍りついたみたいになっちゃうからねだからあえてね 声を出して、「てえいって、ね!」っ会うの途中でもね気合をかけ合うと、はい、自分に神を呼び寄せ神がかることとかねいうふうな、ね、状態がねその人間が普通持っている能力以上のものをねガッと持ち上げて引っ張り出してくるんですね。 木の命は長い。私も今命としてはそろそろ70のね命まで来てますけどもこの木はですね私が死んでも生き残るねあと100年でも200年でも生きる命を持ってますよねそういう命をね私がずっともらい受けながらねこの指を通してこれ腕に伝わってそれで私のハートに伝わりね全身に木の命がねだんだんだんだんこうみなぎってくるそのものをもらい受けながら演じているんだと。 で、そういうまあ、命をもらい受け、また命をですね。今度は見る人たちにね。作品を通してね。こう投げかけていくということで、ともにえー、若々しい命なのかですね。人形に命を吹き込む人らしい祈りだと思います。 あの私はね半500年の歌を玉人形でね「真がごとく」演じてみたいとでその時にあの曲のメロディーと歌い方が気に入ったんですよね、うん、でところがその文句は一体どんな文句なのかっていう聞いてみたらなんか自分がここまでこれから生きていくのに心優しき人とのある出会いそういう風な心優しさでも人間同士が出会うことがなければね 生きてていいいことが耐えられれななっうそで恨みつらみっていうものが相当自分に強く働きかけてくるんだけどもそれだけに生きるんじゃなくて明日に向かってのねあの愛を信じて生きていこうよと。<音楽> 私にとっての空物舞なんでしょうね地に乱れた自分の思いがあの魂一つ放ってえ人前をするとね傷ついた心がね癒やされるという役目をね果たしてくれればねいいなと思ったりしますからね夜高の星になって高く飛び上がりたかったガイさん空物舞で思いは 遥かに空高くなのでしょうガイさんは造形の力に大きく頼る人形芝居で目に見えない息遣いや気配を研ぎ澄まして今も演じ続けています。